型紙を使って簡単に作ることができる四つ葉のクローバーと三つ葉のクローバーです説明欄の URL から型紙をダウンロードして A4 にプリントアウトしておいてください用紙は八つ切りの色画用紙を半分に切って使いました四つ葉の作り方です型紙のいらない部分を切り取っておきますこれを色画用紙と重ね 白い折り筋にかからないように、一箇所ずつホッチキスで留めていきます。これを大まかに切り分けて、折り筋に沿って折っていきます。斜めのところは半分ずつ折ります。 片方を折ったら裏返して折ってくださいかなり分厚くなっていますのでハサミの奥の方を使って外側の線に沿って切っていきますこれを開くと四つ葉の形ができています硬くて切りにくい場合は四つに折ってハート型の形になったところで切ります表からも裏からも ハートの形が見えるので、切りやすい方から切ってください。刃の真ん中の筋が折れていないので、切ってから折り目を入れましょう。これを開くと、同じように四つ葉の形になっています。三つ葉も同じように作ります。まず、型紙の外側を切って、画用紙と重ねたら、一箇所ずつホッチキスで留めます。 一つずつ大まかに切り分けてから折り筋に沿って折ります四つ葉とは違って折り筋が斜めになっていて三つ折りになります外側の線に沿って切ると今度は三つ葉のクローバーになります葉っぱの形ができたら白いクレヨンで模様を描きます真ん中のあたりにだいたい3本ずつぐらい 円になるように中心に向かって描いていきます四つ葉も三つ葉も葉の枚数が違うだけで描き方は同じです八つ切り画用紙1枚でこれだけの葉っぱができましたたくさん作って花と組み合わせクローバーの野原を作りましょう